そんな彼女が先日インスタグラムにて動画を投稿したのだが、この動画が平野ファンの間で物議を醸している。2017年公開の映画、ハニーで共演した二人。その後、平がインスタグラムに投稿した画像に雑誌で平野が公開した画像との共通点があるとの指摘により、交際同性疑惑が浮上。 さらに、ヒラは現在まで平野との交際用に酔わせる画像をインスタグラムに何度も投稿し、最近では平野の方も雑誌のインタビューで交際用に酔わせる発言を連発。未だ噂が絶えず、ファンからは毎回批判が殺到し、失望の声が上がっている状態だ。そんな中、ヒラが11月19日にインスタグラムへ投稿した動画の中に、 衝撃的なものが映っている、と平野のファンの間で話題に、自宅にて12日に発売した自身の写真集、カムリン・ソウ・ライル、東京ニュース通信社の宣伝をする平を映した、という至って普通の動画だったのだが、平野さんは鏡の前で撮影していたのですがその鏡には男性の姿が映っており、髪型や髪色から平野さんだと推測されているようなんです。 また周りにはご家族もいたようなんですがお父さんかお兄さんと思われる男性の声で平野くん、平野サプライズ、との声とそれに、ええー、と動揺する平優奈さんの声が収録されているのではないかとファンの間では話題になっていましたジャニーズライター。この話題はすぐさま平野のファンの間で拡散されたようで、ネットではどう見ても平野に見えるし平野に聞こえる。 なんで匂わせを続けるの平優奈は平野んをバカにしてる。最低な行為だよ。と怒り浸透といった様子。今回は動画に平野らしい人物の姿があるということで、いつも以上に衝撃が大きかったのか、荒れ具合が異常でしたね笑い。どうこの動画投稿の他にも、アイドル誌でのインタビューで、最近のゆやしは との質問に火を見ることとの平野の回答に合わせてヒラもキャンドル動画を癒し、として投稿するなど依然としてにおわせ行為が続いているだけにまだまだこの話題は続きそうだ。ヒラの陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。